ああこの夏はくっそ太った。毎日毎日。こんなん飲んでるから、いけないんだろうね。はいどうも、6代目です。今日は、チャンネル登録についてちょっと教えたいと思います。チャンネル登録ですね、YouTube を投稿したりしてる人は気になるところだと思います。チャンネル登録が増えると、再生回数も増えるんじゃないかと。まあ、確かに、多少は増えるでしょう。しかし、チャンネル登録が増えるだけでは なななかなか再生回数は増えないんです一体どうすればいいのかと言いますとパソコンの場合ですねチャンネル登録のボタンがあります気に入ったチャンネルのチャンネル登録ボタンを押すと登録したということで色が変わりますでその登録したボタンですね登録済みのボタンの横右側に歯車のボタンが実はあるんですこれですねこの中に通知がありまして アップデートの通知をするかしないか要はチャンネル登録した方がこれを選べるわけですまあ意外とみんなチャンネル登録しただけでまあここの方はいじらないっていうことが多いでしょうけどここをですねチェックを入れてもらうと更新通知がチャンネル登録者に行くことになりますこれが再生回数を増やすのに重要なことになりますチャンネル登録者だけが増えても ななかなか再生回数は増えませんこの辺りもきっちり皆さんに押してもらえるようにならないといけないようですそれでは私のチャンネル登録ボタンを押してで歯車を押してチェックボタンにチェックを入れて決定してくださいそれでは6代目でしたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録をぜひよろしくお願いしますパソコンの方は